皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月8日、表を入れなかったキャラの顔を見ながら決定することに罪悪感を感じるというお悩みが届きました。そんなあなたに朗報です。表を入れ終えたら、そのまま A ボタンを押しましょう。これだけでそのお悩みが解決してしまいます。このフルテクを今日から実行していきましょう。 そんなわけで、魔剣士のレベル上げと、その他の職業の特訓が、ついに終了しました。もっと時間がかかるかと思っていましたが、思っていたよりは短かったかもしれません。特訓スタンプがたくさんもらえるコンテンツも、いつの間にかたくさん増えていたということですね。というわけで、今回の動画は、以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、お暇な方は、古代都市832丁目6番地の畑に水やりでもお願いします。